洗ったし道具もバッチリジュリちゃんとカホは準備いいかなああ問題ねえよあたしらしかいない分集中してやるぞはい夏葉さんとリンジさんはいないですけどおいしい桜餅を作ってみせますおお張り切ってるねカホ恩返しはしっかりってジャスティス・レッドも言ってましたあたしレッドの教えを守りますああ と二人も喜んでくれると思うぜここで作り方覚えちまえば後で教えたりもできるしなそうそう二人のためにもまずは私たちが桜餅マスターを目指そう桜餅マスターすごいかっこいいですよしちゃんとマスターになってみせるぞそれから夏葉さんとリンゼさんにお裾分けもしますうんうん いいやる気ですそれじゃあ桜餅作りスタートつうかチョコこの前も自信満々だったけど本当に作れるんだよなもちろん任せてって言ったからには二ごんはないよほらあれ大船に乗ったつもりでいて大丈夫私もお母さんのお手伝いしてるので頑張ります頼もしいなと。 もう完璧だねはいチャコ先輩<笑>そういうことならまあいっかそれで最初は何すんだそうだねまずは桜の葉の塩気を抜いてほしいかな10分くらい水につけたら水気を切ってもらって終わったらあんこの準備をお願いはいわかりましたジュリちゃんお水 これくらいで大丈夫ですかね。うん、いいんじゃねえか。ボール、ぶつかんないとこに置いとけよ。<笑>はい、ありがとうございます。次はあんこですね。えっと、えっと作り方は。<笑> そうかな。ほら見て今はね白玉粉を溶かしてるんだよ最初はちょびっとだけ水を入れてねとろっとしてきたら色をつけてお砂糖と小麦粉をはあ手際いいなな に, なにジュリちゃんやっぱり疑ってたのそうじゃねえけどさ想像してたより慣れてるしやるなって思って。 ゆりちゃんに褒められちゃったチョコ先輩すごいですここれくらいで喜べぶなってな、うん、ほら続きやるぞ続きそろそろ人数分くらいはできたんじゃねえか材料ちょっと余ったななるほどそれならここはやっぱりチョコ入りの桜 るしかないよねチョコ入れいやさすがにそれはやめといた方が大丈夫だようまく使えばきっと美味しくなるって例えばあんこに生チョコを混ぜてみるとかいやでもそれじゃインパクトがあっいろんな形のチョコで食感を新しくするとかき聞いちゃいねチョコ先輩 すっごく真剣ですはあ仕方ねチョコ食感が何だって私たちはどうしたらいいですかやっぱり板チョコは鉄板だと思うんだよねほらこんな感じにしたらどうかなって思ったんだけど感想が欲しいですそのまま突っ込んだだけじゃねえかふふ、<笑>でも だだし、いろんなチョコが入ってますね。楽しそうな感じです。ある意味勇者だよな、カホーは。よし、じゃあ私味見してみる。あー ん,、うん。チョコ先輩、おい大丈夫か？ お, おいしい。二人も。 えマジかよちゃんとチョコもあんこもいい感じになってるから大丈夫じゃじゃあいただきますおお意外にうめえな ちにもやるんだろうがあつつついごめんジェリちゃんありがとう油断も好きもねえんだから甘いものって食べ始めるとどうしても止まらなくなっちゃうんだよね<笑>でも3人でこんなに美味しいならみんなで作ったらもっとですよね<笑>そうそうだよね夏葉ちゃんとリンゼちゃんにも味見してもらって ママもっとすごいのつくろうね